皆さんの心に突き刺される影響、披露します。五千人ほど、よろしくお願 い, いします。生きる明日を、しゃりこで、いっ 一部は日をふぎ込め物は力でその道を Thank、you ありがとうございました